よし、やったーこれで高尾山山頂着いたーあーキリギリスキリギリスだあー着いたご視聴ありがとうございますちもちもですはい、今日はですね、高尾山に登ろうと思いますあの在宅勤務がね、続いていてあの太ってきてしまったのでちょっと健康のためにね、登山してあの来ようと思ってます えー、高尾駅でね乗り換えて、えー、高尾山口駅まで1駅京王線に乗ります1929年から1939年までは、えー、京王線とね並走して武蔵中央電気鉄道というのが走ってましたがもう今はなくなってます京王線だけが、えー、高尾山に、えー、行ける電車になってますはいそろそろね、えー、高尾山口駅に到着します 中です。チャージお忘れ物、落とし物、なさませぬようご尽さい、低遠をご利用くださいまして、ありがとうございました。 高尾山口駅に到着しましまたはい天気がね、すごい良くて、えー、気温が37度って言ってましたね、すごい暑いんですけど、えー、登山日和ですね、あのー、最近ね、コロナうつなんて言ってますけど、まあうつうつしてるんだったら、もう登山しちゃった方がいいかなと、まあ、マスクしてね登山すれば、まあマスクして登山するのはきついですけど、まあ登山しちゃえば気分もね、晴れるんじゃないでしょうかね。 こっちの方にに、ね、進んでいくと、えー、高尾山のケーブルカーの、あのー、駅が見えますねで右側が1号路で、えー、駅の左側から、えー、稲荷山コースとあと琵琶滝コースがありますこれがね駅の横ですねあのケーブルカーの駅の横ですあの車の方に行くとビワタコースですでここのね左側が、えー、稲荷山コースになってますちょっとね えー、ケーブルカー見てみましょう。ケーブルカーがね、なんか緑と黄色でね、カラフルですね。山っぽいイメージをしてますね。今回は稲荷山コースを登ってみたいと思います。3分の1まではね、えー、展望台が3分の1のところにあって、そこまで急な坂で、あとはね、おねずたいに、えー、平らなところを行きます。で、高尾ビジターセンターまで登ります。 帰りはね、えー、1号路を通って、えー、薬王院を、えー、通り抜けて、で、またね、1号路を、えー、降りていきます。で、ちょっと疲れたので、エコーリフトに乗って、三、え、六、ー、駅までね、えー、降りたいと思います。はい、ということでね、えー ケーブルカーの横にこういったね、入り口があるんです。で、注意書きがあったんですけど、これは注意書きであって、登っちゃいけないってわけじゃないんですね。登っていいけど、2メートル間隔空けてください、マスクつけてくださいって書いてありました。ということで、ここからね、えー、稲荷山コーススタートです。はい、いきなりもう階段なんですね。で、これで、えー、かなりね、登っていきます。これを登ってしまえば、あとはね、 な、えー、な景色を見ががら、えー、山登りができますこんな風にね、あの階段とかも、ね、整備されてますんで、結構登りやすいですね。まあ、あの登山っていう感じがするんで、まあ、ここの、ね、コースが、ね、結構おすすめですね。1号路はねあのアスファルトしかないんで、まあ、こういう、ね、山道を歩きたいんだったら、稲荷山コースとか、琵琶滝コースっていうところがおすすめです。 少し行くと、えー、高尾山の桜のね、案内の看板が立ってましたね。はい、桜の木はね、あの木の幹を、幹のね、形を見ると桜だっていうふうに分かるようになってます。はい、こんなね、周りはこんなところですね。はい、木漏れ日がね、すごい、あの日が当たって、すごい気持ちいいですね。で、まあ、目がね、チカチカするんで、まあ、サングラスとかかけて登るといいかもしれないですね。 ここに目印があった。ちょうど 1.2km のところですね。稲荷山、稲荷山線かなはい。まだね、3分の1です。ここで。<笑>はい。登ってね、あの、広いところがあったら、そこでまあ、立ち止まって、あのー、水分補給をね、した方がいいですね。水筒をね、持ってくると、あの、ずっとね、冷たいまま、あのー、飲み物が持ちますんで、水筒でね、水分補給するといいと思います。まあ、こういうね、 なんかちょっとアスファルトっぽいところもありますねはいまたね目印がありましたこれね右側に行くと展望台があって はい、左に行くとね、展望台に行かずに、えー、回り道、巻き道というふうになってますけれども、まあ、展望台に行った方がいいですね。まあ、このままね、展望台に向かって歩 い, 歩いていきます。展望台に行った方がね、あの綺麗な景色が見えますんで、展望台に行くことをお勧めします。はい、展望台に到着しました。あのいつもの屋根がないんですけど<笑>、いつなくなっちゃったんだろう<笑>。はい、ここからね 多分、八王子の市街地が多分見渡せると思いますね。まあ、ちょっとね、こんな感じの景色ですね。木がうっそうと生えてます。で、1.4km 地点で展望台ですね。これはちょうど展望台のところにある、はい、目印です。こんな感じになっちゃったんですね。はい、これでね、右側の道がね、さっきのあの、薪道の、えー、ちょうどね、あの、当たる道のところですね。 で、またね、進んでいくと、えー、ところどころね、結構あの、なだらかですね。あの、三分の一の展望台までがね、結構急な坂で、あとはこんな感じで、あの、平らなところを進んでいきます。なんでね、展望台のところで結構休憩を取っておいた方が、えー、まあ、歩きやすくなると思います。また、あの、案内がありましたね。今度は高尾山の蛇ということですね。まあ、無毒の蛇だといいですね。 ここら辺に来るとあの空気がきれいになったような感じがします。肺の中のね、あの空気が全部入れ替わったような感じがします。ちょっと向こう反対側から人が来たんで少しカメラをね。下に向けてます。 はい、今度はね、高尾山の漆の案内ですね。まあ、漆はねあの、手とか荒れちゃいますんでね、あんまり触れない方がいいですね。はい、こんなね、なんかね、木の根っこがね、すごい出てるところを、えー、歩いてくるんですね。はい、休憩するね、椅子も、えー、あります。で、他にもまたね、看板がありましたね。高尾山口って多分駅を指してるんでしょうね。まあ、こっち行くと高尾山口駅だよ、と。まあ こんなところから言われても困るし<笑>で。で、えー、左側のね、えー、ビジターセンターの方に、えー、歩いていきます。はい、稲荷山コースなんですね。はい。で、えー、右側が、えー、6号路になってます。こっちはさっき来た道ですね。はい、6号路。でも6号路には行かないです。ビジターセンターの方に行く道、この真ん中の道ですね。そこを通っていきます。 はい、根っこが生えてますね。はい、アゲハチョウがね、綺、え、麗、ー、に飛んでました。こういうところでね、あの綺麗なね、蝶々が飛んでるとね、美しい景色に美しい蝶々、もう最高の、えー、高尾山ですね。 はいまたね、えー、案内板がありました。ちょうどね、これ山頂のちょっと下に降りたところでぐるぐる回るコースがあるんで、えー、それのね、案内板になってますね。で、えー、座る椅子がね、えー、置いてありますね。まあ、そろそろねあ、もう山頂間近なんで、えー、一応山頂間近のところに、えー、結構椅子があって、まあ、確かにね、ここからね、先にあの山頂に行こうとするとね、 ギョッとすするるものが、えー、見えるわけですねで<笑>あのここで、ね、休んでから山頂に行くっていう方がいいかもしれないですね、私は、ね、休まないでそのまま登れちゃうからそのまま登っちゃいました、はいえー、3.0km あと、えー、0.1km、100m で山頂です。 はい反対側にはね、また矢印ありましたね。高尾山口駅あっち。あと、えー、5号路を経て、もみじ台っていうのが、はい、こっち。こっちですね。で、こっちのね、階段がビジターセンターなんですけど、はい、あとこっちはね、ぐるっと回るやつですね。はい、このね、階段を登れば200段、登ると山頂です。頑張って登ります。 はい稲荷山コースはね最後の最後にこの階段なんです、まあ、頑張って登るしかない<笑><笑>はあ、よしやったーこれで高尾山山頂着いた あ, あ キ, リキリギリス、キリギリスだ。ああ、着いた。はい、山頂の広場に来ました。お店と、あと広場があります。はい、山頂の広場の端っこのところには、はい、こうやってね、山が見えますよーとで。富士山が、えー、天気がいいときはね、富士山が見えますというね、案内板があります。 今日はちょっと気温がね、高すぎちゃって、多分、えー、水蒸気がちょっとあって、もやってて見えないですね。でもまあ天気はね、すごく良くて、手前の山なんかはね、綺麗に見えますね。冬に来た方がもっとクリアに見えるかもしれません。 こっちの道がね、陣馬山の方に行くコースの道になってます。まあ、今日はここ行かないですけど、まあ、以前行った時の写真はこれです。はい。うちのね、妻はね、えー、山頂のね、えー、柱よりも、こっちのね、お掃除小僧さんと一緒に写真を撮るのが流行りですあ。これがね、高尾山の山頂の柱。 になってます 599m ですで、ねはい、これが、えー、高尾山の三角点です、はい、山頂の、えー、自販機でね麦茶を買って水筒にあの詰め替えたんでねそろそろ1、えー、号路で帰ろうと思いますで帰るところでちょうどね景色のいいところがね ここですねここのポイントでね、みんなあの撮影してますね、ここ、よく見えますね、ここ、景色がね、かなり綺麗なんですね、い は, いいいはい綺麗なね、景色もね、かなり見えたんで、そろそろ下山をしようかなと思います。 下山、少しね、えー、下ると、えー、こんな感じでね、4号路と5号路というふうに分かれてますね。で、はい、奥に見えるのがお手洗いですね。で、また看板がありますね。 はい、薬王院のね、ところに出てきました。ここがね、1号路の、えー、登山コースなんですね。ここをね、カクカクっと曲がって歩いていきます。 天狗がね、現れましたね。はい。高尾山の天狗。これがね、すごい有名な天狗ですね。はい。もう一体天狗。あと、奥に、奥にも何かありますけど、よくわからないので、戻って、あ、あの、もみじのマークがね、なんか見慣れたもみじのマークが見えますね。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 これが北島三郎の高尾さんという歌の石碑です歌がね聞こえるんですね が山門という門ですねはい今度は女坂と男坂と2つにね分かれます左側が女坂で右側がね男坂というところになります男坂の方は坂というよりかは階段になっていて108つの階段だそうです108つの煩悩にかけて の段にししたんでしょうかねはい今流行りの三密の道がありましたこれね誰もねく ぐ, ろうくぐろうとしないんですよ<笑>はい三密とはって書いてありますね、まあ、よくわからないですけど三密とまあ意味がね違いますけどね これがね、男坂の108つの階段です。これを、えー、下る分にはね、なんか結構楽でしたね。登るのは大変かもしれないですね。 はい、108つの階段を終わりました。これでね、煩悩が、えー、少しはね減ったのかなはい、上新門のところで、えー、右側のね道が4号路から来る道のところですね。これ、吊り橋がある、えー、道のところで、1号路にね合流するところです。で、上新門が、 これですねはい、1号路のアスファルトですこれがね、薬王院へのね表参道になっていてあとはね、山の上の えー、まあ病人が出てしまったとかっていう時は、ここを使って、まあレスキューのね、バイクなんかが走ったりする道になってます。はい、えー、引っ張りだことタコスギがね、見えてきました。あの手前のね、赤いあのタコのね、えー、石像が引っ張りだこで。はい、これがね。 バリダコでですねで奥の杉の方がね、これがタコ杉とタコ杉、<笑>はい<笑>タコにねそっくりなんでね、タコ杉ですね。うん、はい、こちらがサル園です、はい。ここからね中に入ると、ね、サルが、ね、いっぱいいるんですよ。で えー、どうやら日光猿軍団のね人たちが来てたみたいですね。はい私はリフト乗り場の方に歩いて行きます。はいリフト乗り場の方のね道に行くと、こうやってね景色があの綺麗なところがありますね。なんで左右にカメラを振ってるのってまた言われちゃうかもしれないんですけど、はいまあ、パノラマでビデオが撮れないんで<笑>、はい左右にね少し振っております。 見えてるお店はあの三色団子のね美味しいお店ですね、はい、ケーブルカーの高尾山駅にやってきました、はい、高尾山のビアマウントが奥に見えます自販機もねちゃんとありますよあとこれがリフト乗り場の、はい、駅前です これがねエコーリフトの、えー、三条駅と言いますはいなんかねポンプでね水を汲んでるっぽいですねはいエコーリフトのねはい乗り方はあんな感じですね立っててもう座ってくださいって言われたらもう座って で乗れますはい乗ってみましょうちょっと、ね、自分の手が映っちゃってますけどははい、はい座りましたこれでねずっと地上のね、えー、駅まで行きますはい36駅に到着しましたこれね立ち上がってね左にはいあの避けますはい降りられましたこれでね終わりですね<笑> 乗り方ですね乗り方とあと降り方が書いてありますはいケーブルカー清滝駅の横にね出てくるんですねはい高尾山のね山麓に戻ってきましたこれでね一周してきましたはい駅にね戻る道とはちょっとね、えー、違う道を歩いてみるとこれでこの先にね 599ミュージアムっていうのがね右側にありますこういうねお店屋さんが並んでるところもあるんですねお蕎麦は美味しいですよあとお饅頭もね美味しいですはい、えー、駅のね近くにやってきたんですけどはい川があったんで見に行ってみますでこの川はねなんか案内橋案内橋、うん噛んじゃった えー、案内川って言って、あとこの先でね南浅川っていう川にね合流します、それで、えー、多摩川にもねつながってる川ですはい京王線の、えー、高尾山口駅に戻ってきました上にねなんか急線系が止まってるっぽいですね、そろそろ出発です。で トラス橋をくぐるとすぐにね。あの山のトンネルに入るんですね。なかなかね。あの山に来たっていう感じがしますね。 高尾山口駅の周りはこんな感じではい。奥にね。トリックアート美術館が見えますね。で、これがね高架駅になっててはい。このね。木を使ったね。駅舎がかっこいいですね。はい、左側が高尾山ですね。はい、高尾山のね。登山いかがだったでしょうか。ま あ, あの憂鬱な気分がね。結構気分晴れたような気がしますよね。はい。 健康にもいいですしねまた、えー、来たいと思いますいや楽しかったあ京王線来たじゃあ帰りましょう 電車の中涼しいあー生き返るでもね、結構ねいい汗かけましたね。いやーよかった、また来たいこれ高尾山、ね、すごくいいですよ、本当ね、気分がね晴れるしね、またあのー、もやもやしたらねまた来たいと思いますね。 とということで、ご視聴ありがとうございました。